桜という曲は、まあ、桜ですのであの主に春先によく春お祭りあの桜祭りとかで踊らせていただいているんですが実はあのお花の桜にもかけてあるんですが千葉県は桜市の桜も入っておりましてそちらの方で11月の大体いつも第3週ぐらいに、えー、時代祭りというものを行っておりましてその中のストリートソーランという。 いのイベントで踊られている総踊り曲です、えー、ぜひ桜市を、あのー、宣伝してきてということであの茨城の方でも踊らせていただいています精一杯演舞させていただきます。宇佐 ありがとうございました拍手よろしくお願いしますありがとうございます